ではみんながプレミアムサポーターに登録してくれそうなセリフをレイナからお願いしたいと思いますはい今回はラジオネーム京庵さんから頂 い, いたメールですよはいシチュエーションがね、うん、おうちデートなのありゃいいじゃん今日のなんかちょっと距離近い感じであーそっかそっか確かにね、うん、そうしよううん、うん、じゃあお願いしますこのご時世だし外で遊んだり飲み会したりできなくて困っちゃうね なんかやりたいことあるなになにたくみ<笑>いいね数時間後頭がフラフラしてきた<笑>で楽しいからもう一杯だけ<笑>あ、そうだいい酒のおみも見紹介してあげる 知ってん番組聞くといいよ一<笑>回の放送で三枚はいけちゃうねて<笑>ことね最後の一杯いただきますこれはめちゃ良 き, あよよきめちゃ良き、うん、同じソファ座ってる 我我<笑>我ら隣のソファ。ーなり<笑>。これ完全にイメージわきましたよ。もう完全に今二人がけのソファーでした。うん、完全にね、二人しか座れません。<笑>これは俺とレイナだけですね。<笑>楽しんでいただけたようらいいですね。いいですね<笑><笑>。 がハムうちもお客さんたちも「懐かしい!」と盛り上がってマフラーちゃんだしいスパイシーな辛さでとっても美味しかったですメニューも美味しく本当に楽しかったのでぜひハムダローカフェ